Welcome to House 今回は大人気の糖質ゼロメシリーズやっていこうと思います前回ね結構評判良くてコメントしてもらったんですけどケトジェニック中です参考になりますってコメントもらってちょっと嬉しいなと思ってで僕もケトジェニックやってたんです30日の変化の動画上げますねなんて偉そうに言ったんですけどそしたら実はコメントしてきた人34ヶ月やってるみたいで大先輩でした 恥ずかしいめっちゃ恥ずかしかった<笑>でもみんなコメントする時はあのどんぐらいいいやっててまますすととかちゃんと自己紹介ししくださいお願いしますで今回第2弾豚キムチを作っていくんですけど実はあのキムチは結構糖質、ま、豚キムチに入れるぐらいだったらそんなにではないんだけどあのなるべく抑えたいんでキムチの量を減らしてもしっかり味が締まるようにちょっと工夫しながらやっていこうと思って。 では、作っていきますでね豚豚肉の置いてるっちので豚肉の脂って実はあの、オリーブオイルと同じように体にいい脂なんでケトジェニック中の人は脂命ですから、ね、おすすめですまずお肉炒めるんですけど それもせっかくなんでオリーブオイル で,、うん、でこれも一食200円しないです食200円しないしすぐ作れるんで男の人でもザバッとマネしやすいと思うやってみてください ら早速お肉。 お肉ちょっと火通ってみたら野菜何でもいいですあの調質が根菜には結構入ってるんですけどあのきのことか燃やしても今回はねギとピーマンです、うん、でそしたら味付けでえっと よとしょう油を切ったらします。うん 豚キムチ普通に作るとここでキムチ入れてあえると思うんですけど今回キムチの量少なめにしてしっかり味をまとめるために一回ここでもう塩コショウと醤油でちょっと味をつけてで生姜とニンニクをちょっと入れましょ う, もう量は本当に好み で, いいで人それぞれ味もあると思うんででも こんな感じでねちょっと火が通ったらもうお皿に一回お肉を置いちゃいます。 さっきのお肉の汁に残ってるぐらいで今度キムチを作っていくんですけどキムチはまあちょっとでいいですこれで味出るんでキムチと一緒に香り付けでちょっとごま油を でマヨネーズちょっと入れます、うん、これあえながらお好みで刻みネギ入れますこれ入れると色がね良くなるんででちょっと鶏ガラで 気を付けてあげて。で水気飛んだんで、これで、ね。これをさっきのお肉に。 タンパク質もっと欲しいって人はここに卵とかね一緒に焼いてのっけてもいいと思いますちょっとなんか変なところについちゃったけど糖質ゼロも下痢にな豚キムチ待成てめっちゃうまそうちょっと味見してみます そういただきますうんうまいめっちゃうまいこれもう今みたいにすぐできるんでぜひみんな試してみてくださいじゃあまた会いましょうバイバーイ